ははいいこんにちは仙台ののメンタルトレーナーナ吉田でございます、えっと、今回はあのせっかく自己需要をこう頑張っていてもなんかこう一向にもやもやしたこう感情をなんかずっとこう引きずってしまってなかなか抜け出せないなみたいななんかそういう状態からこう抜け出すヒントみたいなことについてちょっとこれからお話をしてみたいなと思ってます。 あのー、これまでもこの何度も自己自由の大切さっていうのはこうメールマガジンとかと YouTube の動画の方とかでもいろいろとこうお話ししてきたつもりなんですけどもこのたとえどんな自分がいたとしてもそのありのまま の, のこの等身大の自分っていうものをこう今ここに存在している現地の自分なわけですからそれをちゃんと認めるとで認めてその自分を受け入れていくんだと。で この嫌な自分とかこうだらしない自分とか何か欠けてる自分とかたとえそういう自分がいたとしてもそれをしっかりと受け入れていくんだってことなんですけどもそれは何もこの今の自分今の自分に甘んじるんだとかこの自分を諦めるんだとかそういうことではなくて目的はあくまでもありたい自分に向かって成長していくそのためにはこのまず今の自分がこの自分で自分のことをどういうふうに評価しているのかとか。 この現状の自分のことをまずはしっかりとこう知る必要があるわけでだからこのまずは自分で自分を否定するとか見ないことにするとかそういうことではなくてまずは素直に現状を受け入れていくんだとこの自己受容がだから大切なんだってことなんですけどもでこのありのまま の, この自分を否定することなく共感的あるいは効果あの肯定的に受け入れるっていうこの自己受容がこう自然に こうまあ、できるようになってくると私たちはこう自分らしく生きているというような実感っていうのをすごくこ う, こう本当に普段の 何, 何気ないところで持ちやすくなったりするんですけどでこう結果こう人生の満足度とか充実度みたい な, なんかそういうものがすごくこうググググっとこう高くなっていったりするんです。ところがこの自己自由なるものがこう、まあ、自己自由なるものを阻害してしま う, こう邪魔してしまう。 邪魔してしてまうもものがあるんですけども、まあ、いくつかあるんですが、あのー、それが今回ちょっとお話ししようと思ってる感情の抑圧癖、はい、感情の抑圧癖とか感情の創作癖、はい こ, れじゃあまあ、これは結構大きな一つの原因になってるんじゃないかななんて思ってるんですけど例えばどういうことかというとこの、まあ、幼い頃にすごくこう権威的こうあるいは支配的。 うんそういう親にこう育てられたせいで例えばこのなんていうんですかね子供とはこうあるべきなんだとかあのこうべき論をこう小さい時からすごくこう強要されてしまったりするとこの自分の中にう自然にこう湧き上がってきた素直な思いとか感情みたいなものを抑圧してしまう、はい、グッとこらえてしま う, こう出てくるなみたいな。 ななんんかそんな風押さえつけてしまうようなこう習慣が身についちゃっててこう自分らしさみたいなものをこう見失いがちだったりするわけなんですけどもそうやってこの子供らしい素直な気持ちみたいなものを無視してこう親が何かとですよこういうことが面白いんだとかこういうことはつまらないんだとかこれが正しいんだこれが悪いんだこれは間違ってるんだ。 これには価値があるんだこれには価値がないんだみたいなどんどんこう親の親自身のこう価値観とか気持ちみたいなものをこうとにかく許容してくると許容、はい、してくるせめてですよせめてまあ僕自身も結構子供にはやったかもしれないんですけどもせめてこの「これって楽しいよね」みたいな。 そう思わないみたいな何かこう教養、まあ、ある意味教養なん教養なのかもしれませんけども、うん、まあ、とりあえず親は私はこう思うんだと親としてはこう思うんだけどあなたはどう思いますかみたいな、うん、ちょっと共感の教養かもしれないんですけどね、まあ、せめてそんぐらいだったらまだいい い, い,、まあ、い, い, いい悪いじゃないかもしれませんけどまあれはまだ子供がどう感じるかの話なので。ただこう こう選択の余地も与えることなくこうなんだこうするべきなんだこう感じるべきなんだこう考えるべきなんだみたいなことになってくるとちょっとやっぱ悩ましい状況になってくるわけでかつこの親が望んでる通りの反応を子どもがしないと途端に親が不機嫌になるとか途端に何かこう嫌なことをやってくる言ってくるみたいな。 うんそうした環境の中でやっぱりこう素直な自分の気持ちとかをどんどんどんどん抑圧していくのが当然だとうーん当然だみたいな環境でやっぱり育ってくるとこう自然に感情が湧き上がってくるっていうことをもうこう当たり前のように抑圧するのでむしろ感情が出ない方が感情を出さない方がこう普通になってしまう、はい、これが抑圧無性ですよ。 感情を出さないことが普通になってくるのでしっかりと自己自要しようと思ってもやっぱり感 情, 感情が出てこないわけで感情が出てこないつまり本音が出てこないわけですからなかなか自己自要が進まないなのでスッキリしないってことはまあまあ起きがちなことなんじゃないかなと思いますでもう一つはこの創作癖っていうのがあるんですけどもこれが非常に実は悩ましかったりするんですけども自分で気 づ, 気づけばいいんですけども気づくまでが非常に悩ましかったりするんですけども。 あの本来この感情って勝手に湧き上がってくるものじゃないですかそれこそ好きだとか嫌いだとか、えー、楽しいなとかつまんないなとかこれは嫌だなとかこれはなんかワクワクするなとかそういう感動するなとか感情って勝手にあの意識とは全く全くとは言いませんけどもほぼ無関係にこう自然と湧き上がってくるわけでうんにもかかわらずそれすら強要されるわけですよ、はい、強要されるわけです 例えばうんこう自分の素直な気持ち自分の素直な気持ちに従えば本当はあんまり面白く面白いとは思えないなぁと、はい、そういうふうに感じてるにもかかわらず許容され続けてしまうとあこれはこういう場面では本当は自分は面白いと感じてないんだけどもきっと面白いと感じた方がいいはずみたいな。 面白いと感じたを面白いと感じるべきみべきみたいな風に考えて、本当はつまらないにもかかわらず楽しいという感情を自分で作っちゃうわけです。まあ自分に嘘をつくわけですよね。本来感じている感情とは全く違う感情を無理やり作り出すわけなんですけども、で無理やり作っといて、それでなんとか自分を納得させようとするんですけども、残念ながらこの努力は。 あの嘘をつく方向に努力いくのでこの嘘の感情をいくら自己授与作り上げた感情を自己需要しちゃってそれはあのすっきり尻尾がないむしろむしろ多分モヤモヤする方向にいくんじゃないかなとはい思ったりするんですけどもなのでこの自分がこう今までの長い間こう染みついてきたこういう場面ではこういうことを感じるべきこういう場面ではこういうことを考えるべきみたいなふうに 本音に全然アクセスすることなくどんどん作り出してしてまうこう考えるべきだっていうのにとらわれてしまっているのでこう本当に自分が何をその時考えて本当にその時何を感じたのかっていうところまで全くアクセスすることなく上っ面のだってこういう場面ではこう考えるべきだよねとかきっとあの場面では私はこういうことを考えたんだよねみたいなふうにこうべき論の表面的なところだけをこう。 受け入れてこう自分で自己需要していればそれはなかなかやっぱもやもやは晴れないんじゃないかななんて思ってたりするんですけどもでも残念ながらこういうの癖になっちゃってるのでなかなか自分で気づかないこの偽りの本音というか創作してしまったなんとなく本音っぽいでも嘘の本音みたい な, なんかそういうところをん頑張って自己需要してもちょっとそれは一向にこう本音にアクセスできてないのでそれはやっぱりすっきりあのスッキリしないというか。 癒されないんじゃないかななんて思うんですけどもなので、こういうこと、こうしたことを踏まえると、この自己需要がなかなかうまくいかずに、何かとモやモやを引っ張ってしまうんだ。ってことは、やはりこの本当にさ、ね。本当に本当なのと。今。 ここここここううううう自自分はこれこれこういいいいととについててうう己需要をしていると今こういう自分自分の本音はこうだよねっていうことを以上自己授要してるんだけどもそれに対して「本当に本当ですか?」と「それって本当に私の本音なの?」ってい う, こう自分の本音をさらに一度疑ってみるというすごいちょっとやめ面倒くさいプロセスかもしれないんですけど本当にこれでいいのかなと。本当にに私はあの件に関して こういうことを考えてこういう気持ちだったのかな本当なのかなっていうことをうんちょっと掘り下げてみる自分の本音を掘り下げてみるということをちょっとやってみるといいんじゃないかなと思います。いやーこれ本当に結構大切なことなんですけどもあの例えばですよ何かこう親から「そんなことでいちいち泣くんじゃない!」とか何かそういう叱られるとかなんかこう。 本当に男のくせにとかなんか女のくせにみたいななんかそんなことばっかり言われ続けたりするとこの自分が思ってるこの今悲しくて泣いてる悔しくて泣いてるっていうこ の, うーんこの自分の素直な感情がこ れ, これ間違ってんじゃねえかなっていう風にこれは間違った感情なんだっていう風に自分でラベルを貼ってしまってまあ抑圧してしまう。うん なのでこのどんどん自分の素直な感情が出せなくなってで素直な感情の代わりに何か親が望むような別な感情とか別な考え方とかを作ってしまうでその自分で作ってるっていうことにすら気づいてないの で, でこの作られたものを自己授与して頑張ってるっ書きづらいで汚くてすいません えー、自己要して頑張ってるで、ね、作られたものいくら自己中央してもそれはの本音とは全然かけ離れてるものなのでそれいつまでたってもモヤモヤしますよっていうまあ当たり前じゃ当たり前のことなわけですよ。はい、なのでこの「うなのな本当にそうなのかな?」とか「本当は別なことを考えてたり別なことを感じてたりしたんじゃないかな?」みたいなことをやっぱり一度こうノートとかに客観的に。 客観的にこう書き出してみる頭の中でなんとかこうなんとか考えてるんじゃなくてちょっと手間暇かかりますけども一度やっぱり書き出してちゃんと見える化してでやっぱり吟味してみるっていうことはとても大切なことなんじゃないかなと思います。うん、本当の私は一回書き出したもの書き出したものを見ながら「本当かな」と「もしかしたらこう思うべき」とか「こう思うのが正しいんだ」 みたいな風にして、自分の本音を歪めちゃってんじゃねえかな。ということをまあ、いい意味で自分の本音を疑ってみる。あの納得あのちゃんと本音自分の本音が見つかって本音に対してそうだよな。本当にこういうことを思ってたよなっていう。風うにこう本音に対してだとすごく納得感があるはずなんですよ。本来納得するからすっきりするわけで。 そうかないやうんまあ多分そうだよねっていうところでこう自己需要してでもやっぱり全然すっきり納得してないものはやっぱすっきりできませんからおかしいなとか思いながらもやっぱり自己需要してもそんなのすっきりっていいないのでうんですからこのもしかしたら抑圧紛性があるとかもしかしたら自分は創作してることに気づいてないんじゃないかということをちょっと疑った上で こ, れこういうのを疑うと。 やっぱり自分が自己需要してることに対してやっぱり本当なのかなっていう疑問符も出てくるかと思いますのでいあくまでもいい意味でですよいい意味で一旦こうちょっと疑ってみてで本当の本当に自分が考えたこと感じたことって何かなみたいなことをちょっと掘り下げてみられる一回こうちょっとあまあ愛 な, 愛な自己需要というかこう表面上だけの自己需要をするんじゃなくて少し。 立ち止まって本当ってこうやって見られると、まあ、このせっかく自己自由を頑張ってるのになんか全然すっきりしないんだよねみたい な, なんかそういう状態からこう抜け出す一つのきっかけに、まあ、きっかけというかヒントになるんじゃないかななんて思っておりますとはいということであのちょっと悩ましい話なんですけどねせっかく自分が自己自由をしてることをもう一回疑ってみるみたいなうんというじゃあどこまで疑えばいいんだろうってことなんですけどもあのポイントとしては やっぱり本音自分の本音にこう自分でしっかりとこう気づけるアクセスできると「だよね!」ってこうものすごい深いレベルで納得感を得られますのでそこはまあ一つのこうポイントじゃないかなと思いますのでこう自己需要をしながら「だよな!」「だよな!」ってまあ思わず涙が出てくるとか思わずなんかこ う, ざこう心が。 そうだよねって何かほっと安心感を得られるとか何かこう「だよね!」っていう感覚ここは一つのポイントかなと思ってますのでそこにたどり着くそこにたどり着いてないというのであればもしかしたらまだちょっと上辺上辺の方とかあるいは場合によってこの作っちゃったもの作っちゃったものを何とかして自分の中に取り込もうとしている何とかして作ったものを で納得させようと無理やり自分を仕向けている可能性がありますので可能性がありますのでそこは少しこうまあ本当なのみたいな感じでちょっと疑ってみられるといいかと思いますで掘り下げていく、はい、あと他にもあの自己自由に関してはあの関連する別の動画とかもいろいろどっかにはリンク貼っておきますけどもあるかと思いますので、まあ、そういうのもやあのちょっと参考にしながらあの 本来しっかりとこう自分に共感して自分の本音に共感してでこういう自分いるよね確かにいるんだよなそうだよねっていう感じでやっていかれると結構本当はすっきりするはずなんです。ですっきりするのですっきりしてこう身軽になるのでこう前向きなエネルギーが少しずつこう湧き上がってくる「よしじゃあちょっと現状の自分はこういう自分がいるんだな」と「だったらこの現状の自分から始めてみよう」っていうふうに前向きになるんですけども。 なんかいろいろと、うん、自己需要してもおかしいななんか全然すっきりできないなっていうのはまあ一つの理由としてはこういうことがある可能性は結構非常に高いですよというところでまあそれに気づくなかなかこうもう癖になってると気づかないのでまあ 癖に気づくヒントということでこの動画をお話ししてみましたということですよ。はいということであのー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。あのー、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録なんかもしていただけると嬉しいです。はいでは別の動画でまたお会いしましょう。失礼します。